する2時から打ち合わせなんだよなよし、ないとあれあれパワーが立ち上がらないなんだ。あ, あまたバッテリーかドライブレコードはあれなんだよな駐車監視入れてるとバッテリーが上がっちゃうことがあるんだよなよしこれを使おうか これね、結構便利のほうがねそんなに時間を要さなくてつなげるだけでエンジンかかってくれるんでよし入れて あ, あそうボンネットフード開けなきゃいけない。 ボタン切っとかないとあ、ダメだ切れないないやそんなうにせないでしょうかこっちがこれねすぐ使えるからねすげえ便利なんだよねでこれ下がねマグネットになってるからね結構ね便利なんだよねでこのボタンを押す これで使えるうよし、てみるかはい、よっしゃこれでオッケーやっぱ早いね、これはね。よかった、よかった。皆さん、こんにちは。先ほどデモ画面をご紹介させていただいたんですが、今日ご紹介するのは、こちらのフライリンクテックさんから、 出されています。ポーダブルのジャンピングスターター。こちらの方を今日ご紹介をいたします。ここつないでパワーボタンを入れるとエンジンが始動したデモ画面をご紹介したんですが、これは待たなくてもいいジャンピングスタートになります。で、以前私の動画の中でご紹介したこちらの オートウィットさんから出てます。こちらのジャンピングスターター。これご紹介したんですけれども、今、ジャンピングスタートも2つあります。こちらはリチウムポリマーのバッテリーが内蔵されているジャンピングスターターなんですけども、こちらはスーパーキャパシタが搭載されていて、普段はバッテリーが入っていないです。で、これはバッテリーを 蓄電させて瞬間的に放電させる。まあ、それによって大きな大電流を送り込んであげてセルモーターを回してエンジンを始動させるといったこの二タイプのジャンピングスターターというのが存在します。今回はこちらのリチウムポリマー搭載のポータブルジャンピングスターター。こちらの値でご紹介していこうと思います。デモ画面で使いました ジャンピングスタートの特徴をご紹介します。で、これ、細かいところを見ていくと、まず、すごく軽いものになっています。で、ここを見ていただくとわかるんですが、バッテリーのキャパシティは 24000mAh。mAh だとわかりにくいので、Wh に置き換えると、88.8Wh あります。 以前紹介したマックスパワーさんのポーダブル電源が 1kWh ありますので、まあ、それの10分の1ぐらいの大きさのポーダブル電源と思っていただいていいと思います。そのぐらい軽いものになっています。あれがだいたい1 0 k ぐらいなので、それの10分の1なので、まあ、だいたい1キロあるかないかぐらいの重量感だと思っていただいていいと思います。開いていただきますと、 ここに冷却のファンがいいていますでこのバッテリー自体はリチウムイオンバッテリーではなくてリチウムポリマーバッテリーリチウムイオンのゲル状になっているバッテリーになっていていい点はコンパクトにできる点悪い点に関しては少し高温になるようなところですと劣化が激しくなるというところがあるので車の中に放置しておくのはあまり良くないかなという点は ちょっとあるかもしれないですでこのようにここ冷却しなければならないので冷却のファンがついています。AC の 100V の電源これ定格が 100W で最大が 120W まで使えるものになっています。なので 1kWh の ポーダブル電源がだって千1300ワットとか1500ワットまで使いますので、まあたいその10分の1と考えていただければいいので、120ワットぐらいというイメージです。で、ここ、USB-A のボートがついています。で、下、こちらは、ジャンピングスタートで使った、ハーネスをつなげるところ。かつ、もう一つありまして、12ボルトが使える。 パワーアウトレットのコネクターをこうはめることによって 12V が使えるようになっています。で、こちらが、このバッテリー自体をチャージするための C があります。で、これはだいたい6時間から10時間ぐらいで満充電になるようになっています。で、今度こちらです。見ていくと、こちらがまたすごく使いやすくて、僕、車の 作業とかやったりするんですけど、まあ、そういう人にとってはすごくこれ、重宝するアイテムなんじゃないかなって思うんですけど、ここをまず押します。そうすると、長押しですね。こうすると、このような形で、これ今、赤く点滅します。でもう一回押します。そうすると、ここが今度、点灯します。でもう一回押すと、点滅。さらに押すと、 照明として使えるでもう一回押すと赤くなりますと。で、またこれ戻ると。で、長押しすると止まるということ。これ作業灯として使うこともできるということなので、単なるジャンピングスターターということで使うんじゃなくて、作業灯として使うことができて、作業するときに電気を使いたいといった場合でも、 まあ、少ない消費電力のものでしたら使うこともできるし、で作業灯として使うこともできるということで、すごくそういった意味ではすごく便利な車のガジェットなんかも便利なものを取りお揃えようということで、思ってらっしゃる方にとってはすごくこれ、超するアイテムなんじゃないかなと思います。でここ一回押すと、ここがインチケーターが4つ最大でレベル4になるんですけど、今もうだいぶ この電源使ったんで、今もレベル1までしか残ってないんですが、最大でレベル4までということで、インジケーターも見れるようになっています。で、さらに、今度内容品を見ながら、少し深掘りしていこうと思うんですが、こちら。まずこれ。これはジャンピングスタートでも使った配線になっています。で、これをバッテリーが 上がって車が止まってしまったとき。まあ、よくドライブレコーダーの駐車監視とかが結構使うとバッテリーが翌朝上がっていたりっていうパターンがあったりすると思うんですけど、そういう時に、このリチウムポリマー付き、この内蔵バッテリー付きのやつですとすぐにこのコネクターをバッテリーにつなげることによってジャンピングスターターができるというメリットがあります。 で、今これ、ランプが点滅してますけれど、バッテリーにプラスとマイナス端子につないで、で、ここを押して3秒後にジャンピングスタートができるようになっていますで。その時にはここが点灯するんですけど、そこでパワーボタンを押すことによってエンジンが始動できるようになると。で、大電流が流れると。最大2500 アンペアも流れるそうです。本当にそんなに流れるのかっていうのが嘘みたいな数字ですけれども、数字上は2500アンペアまで流れるそうです。すごいダリエが流れるようになっています。それで、あっという間に、エンジンが始動できると。ステッパーゴンのリッタークラスの車ですと、4回ぐらい使うと、おそらく、このバッテリーの残量としては、今これもう1ぐらいしかないんですけど、 大体いい4回ぐらいまでは使えるかなとは思います、はい。そのぐらいの容量になっているというものになっています。でまずこれがジャンピングスターターの配線。で、次にこちら。これなかなかないと思うんですけど、12V も使えるというところがすごくいいなと思います。ここです。で、これ、先ほどの このケーブル繋いだところに同じように付けるんですけど、で、これパワーアウトレットの接続部になるんで、で、これを、例えば、今私、車載用として、こちら、m a x ス i n さんの USB のアダプター、チャージャー使ってるんですけど、これ、このような感じで見ていただければ、14.1V ということで、 まあ、12V なんですけど、まあ、14V まで出力がされるようになっていてで、これでチャージャー使うことも可能です。このように 12V もしっかりと取ることができるので、これなかなかないんじゃないかなと思います。ジャンピングスタートでやっぱりこういったポータブルの電源がついてて、でこう用途に合わせて USB、12V、まあ、USB ですと 5V、3V とか 5V。 でこちらの今、パワードレッドですと 12V ですしで、こちらは AC の 100V ですから、こういった3つのタイプが使えるっていうのは、なかなかないんじゃないかと思います。そういった意味でもすごく利便性の高いジャンピングスタートになっていると思います。余談なんですけど、これ自体の価格が1万2000円ぐらいのものになってますんで、もう価格以上のコスパを備えた 機能を備えた商品に、まあ、十分なってるんじゃないかなって、正直思うところです。で、今度こちらです。で、これは AC 電源になるわけなんですけど、AC 電源自体も、まあ、ここ、つないで、で今、これ自体は、この、GoPro を使ってみようと思うんですけど、GoPro の充電でももちろん使います。 で、お充電するときはここが点灯しますんで、今 GoPro 充電になってるんですが、このように充電ももちろんできますし、まあ家でもこれ使ったんですけど、扇風機ぐらいでしたら消費電力としてはまあ30とか40アンペアぐらいなんで、まあ十分扇風機ぐらいの家電でしたら使うことも可能ということなので、まあもちろんパソコン等の電源でも使えますので、すごくこれ、 軽いですから持ち運、持ち運びするのもすごく便利だと思います。でそれから、まあ、これはもう当たり前のように、ポータブル電源で、USB のポータブル電源でしたら、普通にありますけど、まあ、もちろん当たり前なんですが、USB の, この端子っていうのもしっかりとついていますので、携帯の充電もすることも可能と。 ということになります。今これ iPhone の13 Pro で撮影してるんですが、バッテリーがなくなった時なんかでも、このような形でライトニングを接続することによって、バッテリーの残量を気にしなくとも、携帯も使えてしまうといった、こういった非常に使いやすいポータブル電源になっていて、非常に汎用性が高いっていうのが、このフライ、 フライリンクテックさんのポーダブル電源の特徴になっているということになります。最後に、このフライリンクテックさんからご提供いただきましたポーダブルジャンピングスターター。こちらの所感をご紹介しますで。最初の動画で冒頭でもご紹介したんですが、こちらのオートウィットさん。こちらもゲンハイさんからご提供いただいたものなんですけれども、 主に今これ2タイプあります。で、価格的にはこちらのオートウィットのスーパーキャパシタと搭載のジャンピングスタートの方が少し高いんですけど、まあ、2、3000ぐらいしか変わりません。で、まあ、これとの比較でこれがどうなのかっていうことを最後所感としてご紹介するんですけれども、こちらのスーパーキャパシタ搭載のものっていうのは、見ていただくと、ここ、先ほどの このジャンピングスタートの時に使うこの配線あります。これを差し込むところともう一つはこことここ。これに関しては単なる充電のポートになっています。これしかありません。あとこれスタートボタン。解放するためのスタートボタンなんですけど、それしかありません。解、まあ、放するスタートボタンを見るとジャンプスタート。今 ボルトとしては 11.2 ボルトで73、73% まで今、この中に電力が蓄電されているということなんですけども、これ、中に今、スーパーキャパシタの中に電力が蓄えられてはいるんですけれども、これを USB だとか、家庭用電源とか、12ボルトとか、そういったものに使うことができません、もう完全にジャンピングスタートのみの仕様のものになっています。 で、それがまあ1万5千ぐらいのものなので、それに対して、まあこれがどうなのっていうところです。で、もちろんやっぱり一丁一短あるというところなんですけれども、これはまず車のジャンピングスタートとしてしか使えない。で、こちらはジャンピングスタートとしても使えるし、先ほどご紹介した通りなんですけれども、汎用性が高くて、電源を取ることもできて、照明としても使うこともできると。 で、磁石もついている。で、ポーダブル電源として使うことができるということで、多機能で汎用性が高いものになっている。なので、すごくこれはいいと思います。ただ、断っておかなきゃいけないところが何点かあって、これ、これはスーパーキャパシタ搭載なのでバッテリーがついていません。なので、高温になってて暑いところであっても、車の中にそのまま入れといても、特に 危険がありません。だから破裂するといったこと、そういったことも全くないということです。これバッテリーが、内蔵バッテリーが入ってないので。まあそういった意味ではスーパーキャパシタっていうのはすごく安全なものなんですけれど、こっちはリチウムポリマーバッテリーっていうのが入ってるんで、高温に弱い炎天下の中の車の中ですと、一応に温度が高くなって、なります。もう60度とか普通に超えます。なので、車内に放置できないっていうのがあります。 安全性を考えると。まあそういったことを考えたときに、まあどっちが使いやすいかっていうのがまず一点。もう一つは何かと言いますと、使いたいときに使えて、特にバッテリーがついてないので、チャージしなくてもいい。でもこっちは使う前には必ず充電をしておかなきゃいけないという問題もあったりします。ただ、通常使うということにおいては間違いなくこちらのフライリンクテックさんの ポーダブル電源内蔵のジャンピングスターター。これは非常に使い勝手としてはいいので、理想的にはやっぱりこう2つ持ってるっていうのがすごくいいんじゃないかなと思います。1台はもう家1台はもう車内の中にそのまま入れといて、もう1台はこうやって持ち運びとして使うということで、で、時間によって、朝の仕事合間とかで時間がない場合なんかですと、まあ、こちらの方が全然いいですし、 で、これがない場合でしたら、まあ、こっちを使うとか。まあそういった、こういった二つのパターンの、二つの仕様のジャンピングスターターがあるのが、まあ一番理想的ではあるんですが、どちらがいいのかっていうのは、まあ今回一長一短あると、まあ、いうことになりますので、まあそこは頭の片隅の方に入れといていただけると、間違いのない買い物になるんではないかなと思います。ってことで今回は、こちらの